吉行です。手羽先風味カキ天、カキの種天ぷら、日本初国産カキの種使用、手羽先風味カキ天を買ってきました。 見ていっちゃいましょう。う お, お、作ったのが KS カンパニーってところですね。あの製造者ってありますね、こういうね。う柿の種を天ぷらにして。 美味しさパワーアップとありますパワーアップしたんですかねうんそれではいただいちゃいましょう開けます行きましょう お袋を開けましたお天ぷらが入っちゃってますよそしてうーんでもなんかこう鳥の匂いがきますよ手羽先のね それでは一つそれではいただいちゃいます何でしょうかねでもベースの柿の種は普通の柿の種っぽいですよねなんかねいきます うん、うん、うん、うんー、うこれはなんだろう。 まず入れた瞬間にこう胡椒の味ですね胡椒のなのか香辛料かな香辛料の味がまず先にきてでその後にこうなんだろう何だ違うな手羽先のなんかあのちょっと焼けてあの焦げた感じっていうのかなちょっと手羽先の香りがね来ますよ。これはでもなかなかか、うん 意外に合いますね柿の種とね、うんだろうなうんあまずこの表面のこの粉ですかねこうスパイシーなこの香辛料かながまず初めにいきますねそしてその次にくるのが こう手羽先のまああっぽい味ですね手羽先のあの焼いた感じの味が来てで最後に柿の種のピリッとした辛さがこうきますねけどそこまで辛くはないですかね、うん、案外うん案外こう後から来る辛 さ, 辛さとは違うかなうん うん、でもこの手羽先とこの柿の種のカリッとした感じが結構合っていますねうん、うん、これはパワーアップ成功しちゃったんじゃないですか、うん 食べてると、この手羽先の香りがこうきますね。やっぱり体に、鼻にね、やっぱりね、こう口の中にね。うん、です以上。手羽先風味。かき天。でした。